本格的に攻められたらどうするつもりなのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。ここ数年、ギリギリのところでバランスをとっている印象のある朝鮮半島の軍事事情ですが、11月19日の中路による領空侵犯をきっかけに、 一気に緊張が走りました。韓国の取るべき対応、日本の課題について詳しく見ていきましょう。中央日報からの引用です。19日に中国の軍用機2機とロシアの軍用機7機が韓国東海上の韓国防空識別区域 KADIZ に相次ぎ侵入した後、6時間近く、 武力 G を行った。侵入した時点は、独島日本名竹島北東上空だった。17日にアメリカ・ワシントンで予定された、韓米日外務次官共同記者会見が、独島問題をめぐる日本のボイコットで取りやめとなって2日ぶりだ。韓国合同参謀本部は、軍は KADIZ 侵入前から、 F15K と KF16 戦闘機、KC330 空中空輸機を投入し、偶発状況に備えた正常な戦術措置をしたと明らかにした。韓国軍が KADIZ 侵入に対応して空中空輸機を投じたのは今回が初めてだ。軍は通常、外国の軍用機が KADIZ に侵入した場合には、 戦闘機を送って対応する。中国とロシアの軍用機が KADIZ に侵入した時刻は午前10時50分。離脱した時刻は午後4時38分だ。実に5時間48分にわたり、ノクト周辺上空をかき回した形だ。中国は爆撃機2機を。ロシアは スポレフ爆撃機2機、スホイ戦闘機4機、早期警報管制機 A50 を1機送った。中国は、韓中直通網を通じて、通常の訓練という立場を韓国に伝えた。これに先立ち、11日に韓国とロシアは、両国が海空軍艦の直通網の設置と運用と関連した領海覚書を締結しているが、 今回は稼働しなかった。合同参謀本部は、ロシア側でまだ準備を終えていなかったためだと説明した。韓国軍当局は、この日の KADIZ 侵入をめぐっては、中路の合同訓練と評価しており、追加的な分析が必要だとした。今回、中国とロシアが侵入地点を独土周辺にしたのもやはり、 三カ国外務次官共同記者会見が空転した直接的理由が独島をめぐる対立という点を念頭に置いたとみられる。経済社会研究院のシン・ポンチョル外交安保センター長は、米中派遣競争が激しくなるほど中国ロシアは韓日米安保協力がしっかりされているかを頻繁に点検しようとするだろう。最近になり、 韓日米外務次官会談で微妙な対立構図が膨らんだだけに、今回の中路の KADIZ 侵入はここに食い込む次元と見られると話した。とのことでいかがでしょうか。朝鮮半島や竹島辺りでゴダゴダがあるとついついピリピリしてしまうのは私だけでしょうかね。実際、防空識別圏は 各国にとって譲れない軍事境界線であり、領空侵犯となれば決して放置はできません。場合によってはすぐさま本格的な軍事衝突に発展する可能性もあるでしょう。まして、中国、ロシアの軍用機9機による領空侵犯とあっては、さすがの韓国も黙ってはいられない。かと思いきや、第一声はまさかの領空侵犯ではない。 なるほど。そもそも目をつぶって問題にしなければ対応する必要もない。韓国にしては考えた対応だ。なんて感心している場合ではありません。今回は何も起きなかったからいいようなものの、もしもこれが悪意のある領空侵犯だったとしたら、これはもう戦争です。韓国はすでに壊滅状態でしょうね。まあ、 韓国は2019年、竹島上空の領空侵犯問題で日本に抗議され、アメリカからもたっぷりお気を据えられていますから、この手の問題に関しては敏感になっているのかもしれません。ちなみにロシア側は19日の領空侵犯疑惑について、意図的な侵入ではなかったと公式に発表しています。もっともそういうふうにコメントするしかないんでしょうけどね。 領空侵犯が竹島の上空付近で発生したということで、日本も黙って見過ごすわけにはいきません。日本と韓国の間にはさらに根深い領土関連の因縁があります。韓国警察庁長官の竹島不法入国は記憶に新しいところですが、これぞまさに日本に対して舐められてたまるかという挑発行為でした。まあ別の動画でもお伝えしていますが、 韓国野党議員の訪日を邪魔をする目的で竹島に不法入国させたのではという考察をさせてもらっていますが、日韓関係改善よりも文政権及び与党ともに民主党の支持率を上げたいという思いがあるのでしょう。外交よりも内政、内政よりも自己保身といった感じでしょうか。そのために文在寅は来年の退陣を前に、とにかくどんな手を使ってでも、 国内向けに対日強硬姿勢を強くアピールしたいという思惑があるのでしょうが日本としてはたまったものではありません大前提として竹島は日本固有の領土ですからね歴史的な証拠を挙げろと言われればいくらでもあげることができます当たり前の常識が通用しないところが韓国という国の本質なのですがそれにしても往生際代わりとしか言えませんよね 突然の竹島上陸を受け、日本も当然のようにその後の日米間時間級会談の共同会見をボイコット。アメリカのシャーマン国務副長官が単独で会見を開くという異例の事態となりました。日本としては時間級会談そのものをボイコットしたいところだったのかもしれませんが、アメリカの顔に泥を塗るわけにもいかないし、会見の欠席が精一杯の抗議だったのでしょう。 ただ、それだけでも世界的なメッセージとしては十分だったと思います。そもそもの疑問として、韓国は日米間の結びつきをどの程度重要視しているのでしょうか。ここ最近の韓国の対外的な言動を見る限り、むしろ軽視しているとしか思えません。政府高官も、今後は 中国との戦略的パートナーシップが重要になってくると例によって中国べったりのスタンスをアピールしていますし次期大統領候補の一人であるイ・ジェミョン氏に至っては日米韓による軍事同盟は危険とまで言い切っています打算的な中国に頼り切っている方がよほど危険だと思いますけどねちなみにイ・ジェミョン氏も竹島については 歴史的に見ても韓国の領土であると発言しています。大統領は変わっても日韓の領土問題は居座り続けるということですね。韓国のせいで完全に足並みが乱れている日米韓軍事同盟構想。今回中国、ロシアの軍用機が領空侵犯を決行したのもこれと無関係ではありません。これまでにも 日韓関係がぎくしゃくするたびに持ち上がってきた領空侵犯問題。中国側の狙いは日韓関係の亀裂につけ込み、揺さぶりをかけることにあります。日米韓軍事同盟の視線の先には、軍事的な中国包囲網であるクワット、またはクワットプラスがあると言われており、中国にしてみれば3カ国の連携を崩すことで間接的に 中国保育網を牽制したいという思惑があるのでしょう。そんな分かりやすい背景にすら気づかず、堂々と領空侵犯されても、のんきに構えている韓国。やっぱり、おめでたいとしか言いようがありませんよね。あるいは、すべてを知った上で、あえて何も言わず、中国への仲良しアピールをしているつもりなのかもしれませんが。ということで、